名指しされて大喜びのようですがどうも政治いろいろの学部ですメディアの報道などですぐ脊椎反射をするのは知るの足りない韓国人の特徴の一つと言えますがまたもや勝手に一喜一憂を繰り返しているようです中央日報の記事を引用します ファイ e ア y e s アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドと呼ばれる、英米圏5カ国の情報同盟に韓国などが参加するのは、秘密流出の懸念などで現実的に容易ではないと、ボーイス・オブ・アメリカ放送が専門家の談を4日報じた。アメリカ会員軍事委員会は2日、通過させた2022会計年度国防受験法を NDAA 改正案には、バイデン政権の本格的な中国の建制政策により、在韓米軍と同盟国として、韓国、日本、インド、ドイツを含めることを検討することを盛り込んだ。VOA は4日、専門家を引用し、韓国をはじめとする他の国を Five Eyes に追加するのは、現実的に容易ではないと伝えた。アメリカが ファイブアイズを主導しているも の, の新たな加盟国を受け入れるには全ての加盟国が同意しなければならないということだ。デビッド・マックスウェル民主主義防衛財団 FDD 主任研究員は VOA にファイブアイズが最も敏感な情報と最高レベルの機密などを共有しているため全てのメンバーがこれを保護するために他のメンバーを信頼しなければならないとし、 アメリカだけで決定できる事柄ではないと説明した。また、韓国が、加入の提案を受け入れるかもわからないと述べた。マックスウェル、専任研究員は、韓国は、安保はアメリカ、経済は中国と、それぞれパートナーとして関係を結んでいるとし、韓国が2016年にサード、高高度ミサイル防衛システムの配備により、中国から受けた経済報復などに言及した。 ブルース・ベネットランド研究所上級研究員も、下院軍事委員会がファイブアイズ拡大を推進する背景について、アメリカがすべての同盟国との重要な情報を共有することを望んでいるとし、アメリカの一部の議員が韓国と日本、インド、ドイツのすべての情報を共有するファイブアイズに参加する状況を見たいと語った。また、共有された情報の秘密保持が 重要な基準になるだろうと強調した。ベネット専任研究員は、数年前、韓米連合軍司令部内で、連合軍司令部が韓国軍と共有した情報の一部がメディアに流れた事例があったとし、アメリカはそのような情報がマスコミに公開的に流出されることを望まないとした。また、ファイブアイズ加盟国は機密情報を適切に扱い、 メディアに公開していない国々とし、文化が異なりメディアに流出することにそれほど気を使わない国と共有した情報の秘密が保持できるのかが鍵と説明した。とのことです。早々探ろうと VOA のサイトで検索してみたのですが、この記事で示している4日に韓国のことを報じる記事は掲載されておりませんでした。テレビ放送だけで言っていたのかもしれませんね。 ほんの5日前の9月2日、ハンギョレ新聞には、アメリカ下院軍事委員会に付属する情報特殊船小委員会は、強力な競争に直面し、ファイブアイズ参加国間の協力を強化して、似た考えを共有する民主国家にまで信頼共同体の範囲を拡大する必要があるとし、韓国、日本、インド、ドイツを具体的に列挙したという記事を掲載しており、 一部の韓国人は、日本より韓国を先に行った。アメリカは日本より韓国を頼りにしているのだ。日本より先に韓国がファイバーやずりするに違いないと大騒ぎしていたとも伝えられています。中央日報のこの記事を見ると、アメリカ専門家は、韓国など、韓国をはじめとする他の国をという言い方をしており、韓国のみならず、日本やインド、ドイツなども ファイブアイズするのは難しいと印象づけています。ちなみに同じく9月7日付の朝鮮日報を見ると、VOA は4日、専門家の話として、韓国のファイブアイズ加入はアメリカだけでは決められないと伝えたとなっており、完全に韓国だけを名指ししているように見受けられます。これ、どちらが真実に近いんでしょうね。中央日報の記事の後半部分を見ると、 朝鮮日報ががしたたようにににあからさまま韓国だけけ名指しした方が真摯に近いとも思えますけどねアメリカ下院でファイブアイズに日本、インド、ドイツ、韓国をという議論がされたことは事実と見てまず間違いないでしょう。日本の一部議員にもいるようにアメリカ下院にも未だに韓国を味方だ、同じ民主主義の国だと勘違いしている議員がいることは否めません。 アメリカ国内の韓国系議員が動いている可能性も否定できません。しかし、さすがにアメリカの研究員と呼ばれている人々にはきちんと現実が見えているのでしょう。このあたり同じ研究員と名がついていても、韓国の研究員とは雲泥の差です。経済的に韓国が中国に依存していることは周知の事実であり、さらに歴史的に韓国が中国を骨の髄まで恐れていることも事実でしょう。 韓国の地理的位置から言っても、韓国は米中を見比べたとき、アメリカよりも中国に恐れを感じているとみていいと思います。アメリカとの距離はかなり離れていますが、中国は陸続き、すぐ横ですからね。近代戦において、距離はさほどのアドバンテージにはなり得ないような気もするのですが、そんなことを想像力に著しくかける韓国人がわかるはずもありません。それに、 やはり数千年間ずっと奴隷というのは我々には想像もつかないほど浸透するものなのではないでしょうか。大げさではなく、それこそ DNA レベルまで染みついているのかもしれません。そんな韓国が中国を裏切れるわけがないのです。大きい外相と文大統領の関係を見ても一目瞭然です。大きい外相は中国共産党内の序列で言うと25位以下と言われています。 その大きい外相が、韓国では当然トップである文大統領に対して傲顔不存な態度をしても、韓国は何も言えないのが現実です。かつての朝鮮歴代王朝の王が、中国皇帝の使者を、三期九行党の例で出迎えたのと全く同じ構図です。皇帝その人に対して三期九行党の例をするのであればまだわかりますが、皇帝からの単なる死者に向かって、 合計9回、期待に地面を打ち付けて出迎えるのです。このような歴史しかない韓国が中国を裏切れると思えるでしょうか口では経済的依存だのなんだの言っていますが、韓国が中国に対して抱いているのは絶対的な恐怖ではないかと思われます。そしてこの恐怖心が続く限り、韓国が中国と完全に手を切って西側諸国の仲間入りをすることもまた絶対にあり得ないと見ていいのではないでしょうか